お願いいたしますただいまご披露させていただきました演目は盛岡三瀬踊りの「七夕崩し」という演目でございます天の川を奉り水に願いが届いて豊作になりますようにとの祈りが込められた踊りになっておりますまたその次に 栄える夜の踊りと書きまして、円安踊りをお披露させていただきます。円安踊りは森岡三沢踊り、8月1日から4日まで開催されておりまして、その三沢踊りが栄えますようにとの思いが込められております。また今回、東京オリンピック・パラリンピックの成功になりまして、 五輪の輪をイメージしたフォーメーションを借り入れております平安踊りに続きましてご披露いたしますのは復興踊りという演目でございます悪を追い払って家の中に服が舞い込むようにとの願いが込められた踊りで服を呼ぶと書いて復興踊りと申します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 それでは引き続きお楽しみください。